私は皆さんに噛んで覚える英会話で繰り返し繰り返し同じ文章を言っている箇所が多くあります。また同じ文章を言っていると思うでしょう。それは一回や二回聞いてもなかなか理解できないために 何回も繰り返して言うのです。常に繰り返して言っている文章は大変大切なことを言っていると思って聞いてください。暗記力で覚える英会話と暗記のいらない方法で覚える英会話の違いはどこにあるのでしょうか 暗記力で覚えると一瞬で英語の文章が浮かんでこなく一瞬で口から英語が言えません。日本人は日本語を言いたいとイメージしただけで口から自然に言いたい単語や言いたい日本語の文章が出てきます。 脳は単語をどのような方法で脳に記憶して言いたい言葉の単語や言いたい文章が言えるのでしょうか日本人の大人は日本語1万語以上の単語を脳に記憶して覚えていますアメリカ人の大人も同じぐらいの 単語の量を脳に記憶してて覚えています日常の英会話のレベルは文字を覚えなくても英語を話せる幼稚園の生徒が話す会話のレベルですしかし YouTube の大人が話す 英語を理解しようと思えば一万語以上の英語の単語を日本人の脳に記憶する方法を覚えなくてはなりません一番目にはアメリカ人の脳は目で見た英語の単語英語のアルファベットの 配列の並び方をイメージで脳が記憶して覚えているのです。日本語の漢字を書く順序を覚えているのと同じことです。単語のスペルを正確に書けなくても大体いいこのようなスペルの文字だ だとイメージでで脳が記憶しているのです目で見た単語のスペルを読めて目で見た単語のスペルを声に出して言うことで脳が単語を記憶するのですこの英語の単語を読めることが 脳に単語を記憶する最初に大切なことなのです2番目には目で読んだ単語を声に出して言うことが大切です目で見た単語を声に出して言う時アメリカ人はここの下唇の粘膜と 下歯が擦れるこの粘膜の筋肉の動きを脳が英語の発音の音の出し方として覚えているのですここの筋肉で英語の音を出しているのですフィノミナ n フィノミナルというときは ここの筋肉この動きを脳が覚えているのです3番目にはアメリカ人はこの下唇の粘膜と下前歯がこすれるこの筋肉の動きをアメリカ人の脳がこの腹式呼吸の呼吸の仕方 息を鼻から吸い、息を鼻から吐く息遣いで脳が英語の単語の発音の呼吸の仕方で覚えているのです。脳が英語の単語を覚えるとはアメリカ人の呼吸の仕方で脳が 単語を覚えているのです日本人の呼吸の仕方では英語の単語を覚えられないのですこの腹式呼吸を覚えることが英語の単語を日本人の脳にボキャブラリーを増やしていける絶対必要条件なのです英語の現象や 英語の文献を読めるようになるためには声を出す必要がありません日本人の教式呼吸で1万語以上を超える英語の単語を日本人の脳に記憶して覚えることができますしかし英語の言葉は声に出して言う コミュニケーションのの道具なのですどうしても声に出して言わなければならないものは人間の脳は最初に呼吸法呼吸の仕方を脳が覚えるのです英語の文字を読めるかける覚え方と 英語の言葉を話せる覚え方は覚え方が違うのです。